ムン大統領の主張は完全に破綻しているんですけどね。どうも、政治いろいろの学部です。スペインの人々にこれを訴えたところで、そうか、竹島はやはり韓国のものだったのか、日本はけしからんってことにはならないと思うんですけどね。パククネ政権以来、 新しい韓国の老家芸になったとも言える告げ口外交、またも炸裂です。スペインを訪れたムン大統領の動向を。日テレニュース二4が報じています。記事を引用します。韓国大統領府によりますと。ムン大統領は16日。スペイン議会で演説後。上下両院の議長とともに。上院図書館を訪れました。 図書館では18世紀にフランスの地理学者が制作した地図、朝鮮王朝禅図を閲覧、竹島が朝鮮王国領土として描かれているとして、文大統領は、独トが韓国の領土であることを示す貴重な資料だと強調しました。地図には、島の名前がチャンチャンタオと記載されていますが、これについて韓国大統領府は、 当時の竹島の故障ウサンドをチサン島と誤った上で中国語式の発音で表記したものだと説明当時ウサンドとウツリョウ島がすべて朝鮮の領土だったことを明確に示していると主張しました竹島をめぐっては東京オリンピックのホームページの日本地図に表示されているとして韓国国内で東京オリンピックのボイコットの検討を求める声も出ていますが 韓国外務省は、不参加までは検討していないと明らかにしています。文大統領自身が外遊先で竹島に言及することで、韓国国内でくすぶる強硬意見にも配慮する狙いがあるものと見られています。とのことです。かつて、パククネ元大統領が2013年に欧州を歴訪した際、フランスフィガロ氏のインタビュー、イギリス BBC のインタビュー、 パロンパイ欧州理事会常任議長との記者会見などで猛烈に日本を批判する告げ口外交を繰り広げたことがありますパク元大統領の思惑とは裏腹に欧州各紙はこの告げ口外交に見向きもしなかったばかりか当時のアメリカ有力シンクタンクの上級研究員には外交的儀礼を書いていると逆に猛烈な批判を浴びています この上級研究員は同時に、第二次世界大戦の戦勝国を訪問しては、敗戦国である日本の悪口を言いふらすというのは、いかにも中堅国家だからできること。品格のある大国のリーダーがやることではありません。フランスの大統領が外国を訪問し、わざわざドイツの悪口を言ったことがあるでしょうか。やれば間違いなく品位を疑われる。 そんな情けない外交をして損をするのは韓国自身です。幸いにも、パク大統領が言い回るので、各国は慰安婦問題について学び、正確な知識を持ちつつある。日本は国際社会における主要パワーです。その程度の告げ口で、戦後世界に貢献してきた日本を貶めようとする国などあるはずがない、と述べたと言われています。ちなみにですが、 以前の動画でも述べた通り、本来の意味であれば、告げ口などではなく、ただの悪口外交と呼ぶのが正しいと思っていますが、ここまで有名になった言葉ですので、当チャンネルでもあえて告げ口外交と呼ぶことにさせていただいております。あらかじめご了承ください。同じく2013年、パククネ元大統領は、今度は奉還したプーチン大統領にも告げ口外交を繰り広げ、不況を勝っていると言われていますね。 プーチン大統領はこの時首脳会談に30分も遅刻するという外交的決令を犯しているわけですが、この遅刻について、プーチンは、私は合意文書作成過程を含め、今回の韓国の対応には強い不満を持っているという認識を可視化させるために、あえて首脳会談に30分遅刻したと筆者は見ていると、サピオ14年1月号で報じていますね。 韓国お得意の継口外交は、残念ながら何の効果も得られないばかりか、世界から嘲笑され、またかと呆れられるというのが実情だと思われます。韓国はなぜ継口外交をやめようとしないのでしょうか。一つ目の理由としては、韓国人は反省ができないというのが挙げられると思います。パククネ元大統領もムン大統領も、 そそもそも自分たちのやってていいいることとを告げ口と認識してない可能性が高いです自分たちは絶対に正しい。日本が間違っているに違いないという激しい認知バイアスがかかっているため、おそらくですが、当人たちは正しいことをしていると思っているんではないでしょうか。ではなぜそれを世界中に撒き散らすのかというと、これが二つ目になりますが、韓国の歪んだ儒教知識から来る、 列最優先主義があるんではないかと思われますすなわち、自分たちより下の立場の国々に、正しい知識を教えてやるという意識ではないかと思われるわけですね。相手がアメリカや中国、ロシアなどの、韓国より明らかに上の立場の国々に対しても告げ口を行っている。その理由が三つ目の理由です。三つ目の理由は、時代主義に他ならないでしょう。 時代主義とは、はっきりした自分の主義、経験がなく、ただ強いものに突き従っていくという考え方。将が大に仕えるということです。この考えに基づき、韓国は自分より上の大国に対しては、日本を懲らしめてやってくださいよと告げ口をしているということになるんではないかと思われます。上に対しては、靴を舐めんばかりに卑屈になって告げ口をし、 下に対しては、お前ら、こんなことも知らないのか、と、上から目線で教えてやるという意識で告げ口をする。そしてその源泉はというと、常に自分の目が正しいという誤った認識から来るということです。韓国人の対外の行動は、認知バイアス、序列最優先主義、時代主義という3つの言葉で対外その行動原理がわかると思いますが、 この告げ口外交も同じではないかと思われますね。文大統領の告げ口はどうせうまくいくはずがないので放っておきますが、その理解は誤っているんで正しておきましょう。記事内では地図に記されたチャンチャンタオがウサンドのことであり、ウサンドこそが竹島であるという論理を繰り広げています。まず、チャンチャンタオがウサンドを指しているということ自体、韓国の妄想に過ぎず、 明確な証拠はありません。次に、韓国は、ウサンドイコール竹島という論理を繰り広げています。ウサンドイコール竹島という前提に立っているからこそ、チャンチャンタオイコールウサンドイコール竹島という三段論法が成り立つわけですね。1767年頃に作成された、朝鮮見取り禅図という資料があります。記事に出てきた朝鮮王朝禅図とは違い、 朝鮮の村名や道路などもすべて漢字で書かれており、欧米人ではなく当時の朝鮮人、あるいは中国人によって書かれたものと思われ、信憑性の高い資料です。この地図を見ると、ウサンドは移領島より西側、朝鮮半島よりに書かれています。言うまでもないことですが、竹島は移領島より東側、日本寄りに存在する島です。この 朝鮮緑り全図より、韓国が言う、ウサンドイコール竹島は真っ赤な嘘であるということがよくわかります。そもそもの論理が破綻しているので、これ以上言うこともないのですが、今一つ、仮に百歩、いや万歩譲って、ウサンドイコール竹島だとしてもです。これらの地図に描かれていた朝鮮という国は、1910年に日本に併合され、 完全に滅亡しているんです国が亡くなっている以上、その領土も全て亡くなるわけで、朝鮮時代の領地がどうだこうだいうこと自体が全く意味のないことなのです。朝鮮という国は完全に滅亡して跡形もなく消え、その後1948年に大韓民国という全く新しい国がアメリカなどの支援により作られたのです。 その領土もまた1951年のサンフランシスコ平和条約で取り決められたのであり、大韓民国の領土を規定する資料はサンフランシスコ平和条約及びその付随資料と言っていい春ノートしかないわけです。1700年代の古地図にどう描かれていようが、それは滅亡した朝鮮王朝の領土を示すというだけの話であり、 大韓民国には一切関係のない話なのです。そもそものチャンチャンタオイコールウサンドイコール竹島という三段論法が破綻している上に、滅亡した朝鮮王朝の領土という大韓民国には一切関係がない話を危機として告げ口しているという状況なわけですね。スペインの人々もムン大統領の告げ口をまともに聞いているとは思えませんが、念のため